さ<笑>あ皆さん、えー、本日、えー、小山市博王大学からやってまいりました新芸組秋人と申します本日は、えー、皆さん、よろしくお願いいたしま す, しします<笑>それでは早速、お、えー、りの方に参りたいと思います踊り校、準備、よろしくお願いします 準備の方を整えましたので早速一発目いただきああいただかせていただこうと思います一発<笑>目は男に構え あっ早っ な改めまして新芸人・天草と申します。<笑>